こんにちは G です今回は久しぶりにゲームエミュレーターのお話5月末にバトセラ34が公開されました比較的大きなアップデートです画面の URL に詳しい変更履歴があるんですがこれだけ見ても何が良くなったのかよくわからん 画面のように別の URL に要約があり、その方がわかりやすいです。それでもまだわかりにくいので勝手に要約します。ただし、私、アミガとかアタリなどの海外のコンソールには興味ありません。なので、国内メーカーのみの縛りで、 ラズバイ関連を中心に削ぎ落とした情報になります。対応するゲームコンソールが増えた。PSP タイプの安価な中華ゲーム機が多くあり、それらにも対応したようです。海外コンソールの対応が増えて、139種類ものロムフォルダーがあります。 アーム版のメイム対応を強化メイムは動かないものが結構あるのでこの対応は嬉しいけど本当かな画面のコンパチビリティリストで見ると実体は86系中心でアーム版は関係ないようですラズパイ用にエミュレーターが追加された でも、コンパチビリティリストには反映されてないですね。嘘ではないでしょうが、86用のみの追加かもと思います。また、リストでは、スーファミ用にメッセン S は追加されてません。システム設定を整理し、使いやすくなった。これは本当です。マンゴ HUD が、 ラズパイでも使えるようになった。これは後からご紹介しますね。書類上の変更情報はこんな感じですね。本当に良くなったのか実際に試してみましょう。バトセラのサイトは画面の URL です。画面のサイトからラズパイ用イメージをダウンロード。SD は 32GB 以上できれば 64GB 以上を用意しますまたラズパイには事前に適当なゲームコントローラーを接続しておきますコントローラーは有線無線何でも構いませんこれから買う方は過去動画をご参照ください エッチャーで SD に焼いてラズパイに挿して起動おおスタートアップかっこよくなったなはじめにコントローラーのアサインを行います最初にシステム設定で日本語化 それから興味のないコンソールをゲームコレクション設定で削除しておきますうんーでも音が出ないメニューを表示しバトセラ設定の中ほどの音声出力がオートになってるんですが これ標準出力はヘッドホンなんです。VC4 HDMI デジタルステレオに切り替えると直ります。それからオーバークロック設定があるんですが、2275MHz という項目があります。怖いので 2100MHz までしか試してませんが、一度リスタートしてみます。 おーかっこいい日本製コンソールだけにしたので初期状態では画面の4種類だけですがそれぞれゲームが用意されています変更点について再度書類を確認コンパチビリティから国産コンソールだけを抽出して読みやすくしてみました要は 各コンソールがどのエミュレーターに対応しているかが重要なんですコンソールの種類が多いのでメーカー別にして画面の6種類に仕分けてみました少し分かりやすくなりますまず任天堂系コンソール名が複数あるのはエミュレーターが複数あるからです黄色い部分は 新規追加されたエミュレーターですがラズパイは非サポートになっています互換チェック前でリストが更新されていない可能性もありますがアスタリスクがついているのはデフォルト設定されているという意味ですリストを見た限り対応が強化されているとは思えません 3DS と DS は今後の強化が望まれます Wii やゲームキューブはラズパイでは能力不足なのでしょうがない次はセガ系ドリームキャストはリードリームが追加されたんですが86系のみのようですサターンとナオミはもっ と恐怖化してしいほんとなんとかしてくれソニー系はエミュレーターも大きな変更はありませんラズパイで利用できるのは PSP と PlayStation1 だけなのでまあいいかな次は s n k ネオジオについては以前から互換が高いので これも変更なしです。アーケード系です。この項目はメイムも一緒にしています。ナオミについてはバージョンごとに良くなってきていますが、アトミスウェイブやメイムはまだ互換性は低いままです。ここを補強してくれると動くゲームは一気に増えるんですけどね。 最後は家 電, 系です家電系という表現は変かもしれませんが MSX は多くの家電メーカーが作ってたので画面は MSX 参加メーカー一覧ですまた PC 系は興味ないので一応リストしただけで今後もテストや評価する気ありません コンパチビリリティリストの話は以上です。なんか整理してみるとバージョンアップの違いはないように感じました続いて実際に BIOS や ROM を入れて動作テストです今回は気合を入れて全コンソールを時間をかけて試しました結果画面のように 26コンソールで動作を確認できましたあまり見かけないコンソールもありますゆっくり横スクロールしますのでご覧くださいアスタリスクは音声出力に問題があったコンソールです ROM のせいかもですが旧バージョンでは大丈夫だったので NintendoDS はうまく動作できないだけでなくモニター解像度が変わりリスタートするしかなくなります日本製コンソールで動作できなかったのは画面の通りです未検証な日本製コンソールは 画面の通りです画面の旧 p c 用エミュレーターは全て未検証です個人的に良くなったと思う点もありますスクレープ機能は画像元が4種類に増えかなり賢くなっています一括スクレープがうまくいかない時は コンソーールごととやゲーム別だとスクレープできます。私のテストでは70種類ほど試しましたが 100% スクレープできましたコンソールが選ばれててゲームリストが表示されている時 B ボタン長押しで詳細設定が表示されますここでエミュレーターの選択 表示方法グラフィックエンジンなどが変更できますまたベゼルでヘッドアップディスプレイからパフォーマンスを選びますこれで画面左下に「 フレームレートなどの情報が表示できますこれがマンゴー HUD ですカスタムを選ぶと左上に表示されますがこちらの方がスマートですねラズパイの場合基本的には 60fps 表示で重いゲームの場合は 20から 25fps で動作しますただし 2100MHz にオーバークロックした時の値ですこの詳細設定はコンソール別だけでなくメインメニューのシステム設定からシステム全体としても設定できますまとめです 日本製コンソール縛りで見てみると大きな変更はありません基本的な使い勝手は変わりませんが高頻度でバージョンアップしてくれています安定していて初期設定があまりないので万人向けのエミュレーターとしておすすめできます落下もまめにバージョンを上げていますが レトロアーチの入れ替え更新だけだったりしますリカルボックスは元気がないというかデベロッパーが足りてないのかもしれませんねエミュレーター入れればゲームし放題といった動画がありますよね実際はそれなりの準備が必要で インストールポンでできるわけじゃないこの動画では全コンソールを扱っていますがそれは評価目的であってゲームを楽しんでるわけじゃありませんこれからエミュレーターを始めるならコンソールは数種類以内にして手を広げないことが大事です ご覧いただきありがとうございました。まもなく選挙ですね。今回の選挙では娘が投票所の係員をするそうです。いつものことですが、投票日に奥さんに投票行くよと声をかけると、 着替えやら化粧やらが始まり結構待たされたりしますところが最寄りの投票所は我が家の前の建物徒歩1分で投票できます実際カップラーメン準備して投票して帰ってもまだラーメンできてない距離なんです でも、我が家の話題は、ネット投票できたら投票所に行かなくてもいいのにね。ではまた次回。